こちらののコーナーナ説明をいたしますとエキドナが放った印象的なこのセリフ人間とは欲深い生き物です、はい、そこでこのコーナーではリスナーの皆さんから A と B どっちが欲しいという欲に関する2択の質問を募集し毎回ゲストさんと一緒に選択して親睦を深めていくコーナーです。 これはちょっと私たちでせーので答えを。あ、なるほど。はい。合わせて、会うと嬉しいねっていう。なるほど。はい。いつも会うこと多いですかかなり多いんですえ、えぇ、ー、ほんかやっぱリゼロとい う, こう長い作品で。ファミリーは違って。はい。リゼロファミリーにちょっと、ぜひ私もまやさんと会って、こう、リゼロファミリーですって胸を張って張いきたいなと思っております。<笑>はい。じゃあまず1つ目いきますね。ペンネーム、猫、ね、けさんからいただいた、えー、お題でございます。はい。もし アフレコ現場に行くときに台本を忘れてしまったとき、はい。台本を取りに行って遅刻するか、うん、台本を忘れたまま現場に行くか、ああどちらを選びますか？うんうんうんうん。<笑>やったことあるよ。あこれはじゃあもう説得力ですね。<笑>えっとどっち？ない？えっとデータがあったりとかしたので現代っ子ね。そ う,、ね、<笑><笑><笑> そ, うそうですね。でもどっちかもうもう決まってます？ えっとはい。じゃあ A が遅刻する。B がえっ、ー、とそのまま現場に行く。うんうんうん、で A と B で行きましょう。せーの、B。合ってる合ってる合ってた。でもこれはさ、どうだろうね。遅刻した方がやっぱりちょっと気まずいよね。はいはい。人を待たせちゃうっていうのはね。はい気まずいです。 ただ台本にやっぱりこういろいろ書き込んであったりしたことが全部さらになっちゃうから、はいはい、何にもなくなっちゃいますもんねそれはそれで怖いけどねえ実際にそのあったとおっしゃられてたじゃないですかはいはいはいこれは B だったんですかあのね一度じゃないよ<笑>偉そうに言うけどねいやいやいやこれだけ長いこと活動されてるとなんかさたまたまなんか前の週の台本持ってきちゃったとか あ, あるよね あ, うん、うん、あとなんかこう色が似てて、うん、あの 最近そんなことないんでこの作品は何色の台本っていうのが決まってる作品が結構あって、うん、それがかぶっちゃった時になんかこれだと思って持ってきたのが違うやつだったりとかした時は、うん、もう謝って、うん、はいあの遅刻せずに行って、うん、やりますよ現場で余った台本いただいて、はい、じゃもう何もこうあのチェックとか書いてないですもんね。だ<笑>だだからら分のの作品だったらまだしもう2時間の 映画とかだった場合は地獄って言います。<笑><笑>そうそれをいくつも乗り越えてきたってすごいです。い, <笑>いくつもって、ま。いくつもってことじゃない。<笑>でも全くあの参考にならない先輩で<笑>本当に。いやいや。すいません忘れ物はしないのが一番いいです。はい。でも現場に向かう。うね、はい。覚えました。よかった。まず会いました。ありがとうござ。一コ目。はい。すえー、続きましてペンネームゲキさんからいただいたお題です、はい。動物に好かれる能力と人間に好かれる能力。え、う、え、ん。どっちが欲しい？えー なんかちょっと煽られてるんですけど高橋さんは当然動物に好かれる能力ですよねってなんでなんで当然私あの動物園に行ってもあんまり動物寄ってこないんですよえ本、ー、当こんにちはこんにちは餌食べるかいおいでおいで餌食べる餌餌だよおいおいおいおいほら餌だよ餌だよ餌だよ 餌だよー。餌だよー。結構遠いと上げにくい。はい、あ、なんか香水とか降ってるわけじゃないのに寄ってくれなくて、多分ちょっとちょっとそういうタイプの人っているじゃないですか。いるよね。はい、それです。はい。はい、そっちか。え、動物は寄ってきますか？あのね、昔寄ってこない人間だったの。どうやって変わったんですかじゃあ？うん、大人になったのかな。<笑>なるほど。<笑> トゲがが抜けたたのかなトゲ、ね、角が取れたっ て, っなんていうの角取人としての丸さが<笑>分かんないけど<笑>丸くなっい や, やっぱさあれですよ自分が犬を飼うようになって変わったっていうのもあるかもなるほど接し方がわかるよね今までは飼う前は動物やっぱ分かんない、ね、やっぱ撫で方一つでも分からないじゃないです か, かんないです抱っこの仕方も分かんないから<笑>それが分かってからはやっぱ接し方が分かるようになったのかな。 でもまあこれどっちかに好かれるっていうのはどっちかに嫌われるってことじゃないよねまあ現状そうです現状維持よねどっちかはね<笑><笑>はいじゃあえっと A が動物 B が人間で、はい行きましょうせーのレイお ー, おー 割れました、ね。割れちゃった。人間に好かれたい？人間に好かれたいですね。それそうか普通だよねそれ。<笑>どうなんでしょう。いやそれはそうだよね。<笑>生活をともね関わってくるもんね。<笑>私が人間好きだからっていうのもあるんですよね。そうか私人間そんな好きじゃないもんな。<笑>そうなんです、ね、<笑><笑>の。こう動物っていうの は, 理由は動物に好かれると幸せじゃないですか。なんかこう言葉を交わすコミュニケーションじゃないから動物はやっぱりこう。 目と目が合うとか体をこうすり寄ってくるとか、うん、そういうコミュニケーションでやっぱりなんかこうなんか幸福物質出ますよ、ね、あー確かに人間ってさ、はい、やっぱ裏表とかあるじゃんありますよ、ね、だからこういまいち信用できないけど動物は裏表ないじゃん、うん、餌ってて思ってるかもしれませんよ、えー、餌の人とか。でも本来餌になるべき大き大い 怖い動物とかにも好かれたらめっちゃ嬉しくないあー虎とかもうシャチとかと一緒に泳げるみたいな<笑>あ、それいいかもですナウシカみたい海とか森とかの生き物いいですねいいですよねえめちゃめちゃいいか も, も恐竜にも好かれたいわあ、夢ありますね。結構可愛いというか<笑>少年みたいな夢<笑>確かによし、でもいはい続けるかしら、はいはい、はい、じゃあ最後にこれいきたいと思いますペンネーム明智さんからいただいたお題です もし能力に目覚めるなら原作の世界に入れる能力と現実に好きなキャラを召喚できる能力どちらがいいですか、えー、原作に何？原作の世界に入れる能力と現実に好きなキャラを召喚できる能力すごい悩んでるね決まってますか決まったじゃあ A が世界で B がキャラ、はい はい。せーの、えー、ああ、よかった。やっぱりさ、こっちの世界に来られちゃうと、うん、周囲への説明がめんどくさいじゃん。<笑>あ、この人はですね、ちょっと今こっちの世界に来ておりまして<笑>例えば、エキドナさん来たらどうします？<笑>まつげどうなってるんですかっていう。<笑>そのまつげどうなってるんですかっていう質問はするよ ね, すよね、とりあえず。海外の方ですか？そうですよ ね, <笑>ね、まず周りの方から。<笑>まあ、あとこうちょっとやっぱり怖いよね。一緒にお茶とか。 飲みたくないとかねまあまあわかんないですけど<笑>ちょっとそうですよね、okay. ちょっとちゅ注意して見張っておかないと何するかわかんないっていうか家の外出ないでほしいですねそうちょっと<笑>勝手に自分が世界に行く分にはうんね馴染めるかどうかで別に確かに自分の努力次第うんうんうんいいですよねこう世界も選べばそれこそリゼロの世界にさえ行っちゃえば、うん、リゼロキャラみんなに会えるかもしれないってなったから、うんうん、あそうだね、うんうんうん、こっちの方が人数多いなって思って確かに、うん 結構リアリストっていうか<笑>現実的な想像ですけど考え方をしちゃいましたけど、まあ、大体三つのうち二つありましたから、いやまあまあじゃないですか、まあまあまあまあいやかなり高い方です半分以上ですし、あよかったですもやさんのことが知れて私も嬉しいで す, あ, よかったですありがとうございますあます あ, あ以上なるほどそれが君の欲の根幹かのコーナーでしたなるほど。